新しくなったフレディです破滅がないからアドオンで遅延積んでますこれの強化版の紫アドオンそしてこのウルトラアドオン夢に落ちてると紫アドオンの効果が上がるようなのでこれで下手くそでも勝てるかも破滅ないとやっぱり早い やっと第一村人見つけたぞとりあえず肉やばらまいとく。 矢印の表示が出てる発電機にワープできるんだけど誰かとチェイス中にワープするふりを入れるとワープしなくても発電機から血しぶきが出るから遅延になるらしい二人で回してるどこに飛んだのか若干混乱する 足跡あるね目の前だね変なとこぐるぐるするね。 がアとかな は何に切りした？あ、ミスった？あの発電機に誰かいるね。 ここを蹴って救助されたかーそこに飛ぶか警戒して逃げたかな すぐ見失うおいるねえこの子ともう一人いたな。 ここの発電機回してる人も殴っとこうトーテムの音がする。 まだ誰も倒せてないのまずいなー。あれ？ 知らない間に発電機が固まってる発見 あれよく会える発電機見に行こうこのことしか合わない。 近くに誰かいるかな見つけたぞ 固有は追いつきづらいから戻るかこの子まだ釣ってないから捕まえたいな。 クローデットの声、大きいな。小屋にハッチか。 こっちは誰も触ってないね。多分一人じゃないと思うんだけど。 こっちに二人いた赤い罠がちょいちょい足をくしてくれるから助かる。 は救助か発電機か回復優先してたのか起こしに来るかな起こしたね ーースルートにワナ置いとくの消されなければいい感じダメだ起こされた触ってないな。 クローデットの声がする。うん、一応ハッチは勝ってるし、釣るか？うんうん ハッチ近くのロッカーに隠れてたりしないいないか発電機優先してた。 やっぱりフレミノーワンだな発電機はと一台で4人生きてたから全滅できるとは思わなかった。